演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日は チ, チャンネル登録よろしくお願いしますもちききさんの虎焼きエビあがりを食べたいと思います虎、うん、焼きエビあがりエビ美味しそうですけど虎焼きっていうのは独特的な名前なのかな あのこうチキさんで前た何か食べたことあるような初めて食べるのと違 っ, ったっけない？あで調べる。はいなんか断面図はこんな感じです。うんはい特にエビの香りとか今はするわけではないですね。ではいただきます。さすが老舗というべきなのかお米のカリカリ食感もエビの風味もしっかり口の中にきますね。もっといっぱいいろんな種類食べたくなってきます。 最初の香りはそんなにしなかったんですが噛んでみるといきなりエビの風味がふわっと広島の中に広がってきてカリカリとした心地いい音とともにとっても美味しかったです本当にエビが入って感じられてなんか分厚いエビせんみたいな感じで、まあ、あられもこうせんべいも米があるんですけどあエビせんは米とは近しとは違うかまあそこはどうでもいいとにかく分厚い米菓子のせんべいにエビがしっかり練り込まれているようなそんな感じでした カカリカリお供がおもしくてこの塩の刺激も程よくてとっても美味しかったのでこちらの点数とさせていただきますうこういうエビせについてほしいなそれでは初中未満薬になるのや信頼を信頼が最大の薬というふうな考え方もできますからねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演